はい。苦がれやかなか。昨日熱ですね。相当負けますよ。熱、ね、よね。やっぱり向こう行って何かちょっとなんか変わったね。また球また今度はあの上に上がるんですよね。階級がなんか上がるしに、ね。はいはい。今のところじゃもうとても他に勝つ奴がいないですよ、うん。はい。でもあれ WBO やんか。<笑>はい。そうですよね。 あれどうして WBC や WBA で出へんのはい。あの、うん、あの村田と一緒にあるオリンピックでメダルとったやつ、うん。あれも強いやない。あ、どうして WBC とかも WBA で出へんのよね。そうですかね。おや、デビューもたまにやろそうですね。今年何年なんか見て帰ってるやん。そうそう。学校コネツ。<笑> ちょっと待ってよ、私、ゴミ袋を持ってきてんの。あ, あ、う、ね、違これ、数の子ってどうやって作るのかなうちはなんか、あの、醤油漬けにして、じゃあこれ一回、水抜き、なんか、水抜きするんやったのかな塩抜くなんか、水で一回、あれですよね。水につけとくんやった。はい、水につけとくん。水つけて、なんか、醤油で一回絞って、なんか、漬けなんか引いたような感じ。えー、ちょっとまず検索してみよう。はい これ一日つけとくかなとわからなかったんじゃないかな。もううち作るの大変なんだよ。もう、あの、え、作ったご飯すぐやなまつわつけにしまゃいすん。ぐや作るって。ない作ったらいけど、<笑>とそうちのできてるやつでいい。まあ、できへんやね。しんどいもんね。ああえー、っと、えー、っと、クックパッド。クックパッド。カずの子料理。 シュックパッド数の子数の子の作り方。 何で検索ページを開くと 検索ページをやることはできません、ね。再起動。あ、ゴミ袋だね。アンブロちゃんでええねんね。ね すごとおじ除屋さ見ていたら違うね。ああはい ますかいうん、ミニジャンを見た目が見えな、ー、い、うん、ックパッかい。<笑> うん、なんで開かないのよなんで検索ページを開くことができませんのよ 何時時から、えー、10時じゃないですかねうんでは、はい、日, 立日立物流と自分のとこ関係あんの やっぱ松戸なんでああそうなんですねえー、っと数の<笑>もうじゃない<笑>数の腰を抜き簡単つけるだけ鍋に 米印の調味料を入れて、人に立ちさせて冷まします。水カップ二と2分の1に塩ょうゆで溶かす。半日から1日3日にしらにする。薄く合うてね スイー2分の1に塩やっぱ塩で水抜きすあれするんやわ分かりやすいねんなこれクックパッド先生が一番分かりやすいわ いやパソコンやってるんですね。うんどうしたん？や線。あや線抜いてくれて え, えで。大丈夫ですか？うんうんうんうんいいねいいね。いいね スーパーターンにつける。 スクワを丁寧にむく鍋に、ぬくもりにとにかくし もうちょいです。 なんか早いね1年本当ね。 入れっなったわ。 ベッド出てきたお母さん。 はい。<laughs> ちょっと水<笑>水、はいや、水でこれ濡らしてもらって水使あんまり使ってないんでいいいんだろうそんな洗剤使って全部拭き取ってあるんできれいやん、別にきれいきれい大丈夫ですか、うん マジックレンとかこのはいんでのがでももとも々ですよね。これねこれのの黒いの、うん 大<笑>理石の中に入ってるって言れてるんですよね。あ、たまに黒いうやつやろ。ええー、そうなんで一応、どうしたから、もっと近くにあったどっ。どのぐらい持ってそう、お手で。えー、っと。これ、これ、じゃあ、こうてきますね。うん、はい。持でお願いします。ええー、どのぐらい持ってそう、あ、うん、でも、持てるんだってと、プラスしか出ないねんからね。だから、そのゲージと、うん、大きいやつや。大きいやつは、持てますけどね。 あょっとコっと待うて待てって